こんばんは時刻は9月7時失礼しました9月ではないですね時刻9月ではないです失礼いたしました久しぶりに番組に入るとこうなりますね。大変失礼いたしました、えー、時刻は17時を回りました、えー、9月2日木曜日ウェザーニュースライブイブニングのお時間です担当は檜山紗友ですよろしくお願いいたします